ベータテスト版来ましたキラーが近いなあの辺うろうろしてそうだったから中心つけようスタングレネードが溜まったな発電機を 50% 回したら溜まるからチェイスになる前にもっときたい。 アイテムを持ってない状態でロッカー入ってアビリティボタンを押したらもらえる、うん、中央の発電機バレるなあバレた どこかへ行ったどこかで止まってたのか、うん、ここは置いたくないみたいだ。 あと少し回し切りたいゾンビが降ってきたギリ間に合わないかこのゾンビに攻撃されるとウイルスに感染して感染した状態で攻撃を受けると負傷する わクローゼットかびっくりさせないでくれ二重スタングレネード行くか一つじゃ決まりにくいでも二つは予想できないよな追いかけてきそうだから痕跡消そう来ない危ない見つかるところだった ワクチンはマップ上に4つしか生成されないから使い時考えなきゃな<音声>あと1台だしワクチン打つか割れ<音声>た俺のワクチン you <laughs> 見失ってるうちに離れよう。 ゲートどこだここじゃないなキラーはもう一つのゲートか心音しないし大丈夫そうだなレオン みんな無事だなちょっと待ってよんレオンああワクチンって他の人にも使えるのか